修正版届きました行きます完璧全然違う戻らんこれでもペグの方が抜けるすげえ。どうも皆さんこんにちはモロケンです今回はタナチャンネルのタナさんのブランド東京クラフトさんから発売された四つの新作キャンプ道具自家テーブル 時間はないた、サンセットトハンガー、ヒーーヒリフレクターこの4つを一気に紹介していきたいと思います同じ YouTuber 同士ですが4つの商品のいい点と悪い点を述べて忖度なしでレビューしていきたいと思います前回紹介したマックライトに火を加えているのでまずはヒートリフレクターから紹介していきますヒートリフレクター7980円収納時の大きさは横 43cm 縦 12cm 高さ 8cm 重さ約 1.25kg です布の膜にステンレスをはめ込んだハイブリッドのリフレクターです 一目見たとき、うわ、めっちゃすごと思いました。ありそうでなかった商品ですよね。このステンレスの板は縫い付けられてるのかなと思っていたら、自分ではめ込むタイプでした。取り外して使えば熱の反射は抑えられるので、夏場は風よけと目隠しとしても使用できますし、寒い時期は板をはめ込んで熱を反射させて、より暖かく使用することもできます。 特にマクライトのような正面と背面が決まっておらず熱が自分とは反対の方に逃げてしまうような焚き火台との相性はバッチリだと思いますこのステンレス板の位置が高さ 24cm から 52cm の部分にあるのでマクライトはピコグリルをはじめとしてどんな焚き火台でもマッチする高さだと思いますあまりにも小さな焚き火台や逆に背の高い焚き火台だとその性能を生かしきれないかもしれません当たり前ですが全部ステンレスのこういったレフィレクターに比べたら一部分しか熱を反射していないので暖かさを取ります それでもリフレクターがあるとないのでは暖かさが段違いですリフレクターなんかいらねえっていう人もいますが冬場は絶対やった方がいいと思います一人用のサイズだと思いますがこのように二人で使用しても二人分をカバーしてくれます今手をブラブラしているところまで熱が反射してきているので二人でも十分使用可能です今回100円ショップでアルミだと磁石を購入してきました一番小さい磁石ですが表と裏でくっつければこのようにリフレクターを増設することができました 多分アルミよりステンレスの方がより熱を反射すると思うので真似したい方はホームセンターでステンレス板を購入して増設してみるといいと思いますマイナスポイントは収納に関してステンレス板を装着したまま収納すると収納袋に入りきれずキチキチ状態です毎回ステンレス板を取り付けるのは面倒だという人もいると思うのでもう少し袋が大きければよかったなと思います生地は黒いキャンバス生地みたいなので厚くて質が高いです ここににライトをかけたりでできるのが個人的でめっっちゃ気に入ってます。あと付属のペグもまあ使えるものだったのもポイント高いですペラペラでグニャグニャのアルミペグじゃないのがさすがタナさんだなと思いました2個目サンセットハンガー7980円です種の字の大きさは横 45cm 縦 11cm 高さ 4cm 重さ約 500g ですいわゆるランタンハンガーなんですけど従来のものとは決定的に違う特徴がありますそれはランタンチョップにいなくてもいいということ ランタンポールが曲がっているので離れた場所に設置していても手元を照らしてくれます確かに今までのランタンハンガーは垂直なのでちょっと邪魔だったりもしましたがこれなら 80cm 程度の距離ポールは遠くにあるがライトは真上に持ってくることができるのでスペースを広く取ることができます先ほどのリフレクターと同時にアイディアがめちゃくちゃすごいと思いましたもう一つ素敵な点は紐に物をかけられるということハンマーや斧など使用頻度の高いものをかけておくことができます この部分は輪っかで S 字フックではありませんが、薪などをうまく使うことで輪っかタイプのものもかけることができます。実は僕、鉄棒状のハンガーって持っていないんです。けどサンセットハンガーは持ってていいかなという風に思いました。かなり小さくまとまりますし、これならバイクツーリングセットの中に入れても邪魔にはなりません。高さも 130cm から 160cm 程度と大きいですし、物をかけられる便利さが 500g で手に入るのはバイクキャンパーにはマジで嬉しい点です。先ほどのリフレクターとハンガーはマットブラックで塗装されていました。 僕の彼女曰く光沢のあるクよオリ断然かっこいいとのことで高級感のある仕上がりになっていますマイナスポイントは燃料系のランタンを使用できないということ公式によると火災の原因になるのでオイルランタンなどは使用せず LED ランタンのみ使用してくださいと書かれていますただそう書いてるだけで自己責任で使っていいだろうと思っていましたがこのハンガーのベルクラの部分をこのように触っていると引っ張りが取れてしまいこのように勢いよくビョヨーンとなってしまうことがありました ここのことを東京クラフトさんにお伝えするとなんとたった1ヶ月で設計を変えて1ヶ月で修正品が出来上がりました修正後は冒頭でお見せした通り何をやってもベルクロのロックは外れないので、まあ、自己責任なんですけれども灯油系のランタンを取り付けても大丈夫かなと個人的には思いますちなみに左の方が修正前右の方が修正後のものです具体的にはこの金具の部分のカーブが鋭角になっていますカーブが鋭角になることでロックが外れにくくなりました 問題点をしっかり聞いてくれてしかも1ヶ月で修正してきた東京クラフトさん正直めちゃくちゃすごいと思いますこれが海外メーカーとかだと「使用です」って言われて終わりですけどさすがタナさんだなというふうに思いましたこのようなことからも東京クラフトさんの品質の高さがうかがえると思います2023年以降に購入するサンセットハンガーはこの修正バージョンになっているのでご安心ください また、耐荷重も、フック 1kg 以下、ループ 1kg 以下とかなり軽いものしかかけることができません。もう一つのマイナスポイントは、設置にかなり長めのペグが必要ということです。公式では40から 50cm 程度のペグを自分で用意してくださいと書いてあります。40cm のペグってなかなか持っていないと思います。この金具の部分が約 10cm の高さがあります。なので 25cm 程度のペグでも上 5cm、金具で 10cm、地中に 10cm 程度を埋め込むことができます。 ただ人がだったり重いものを乗せた時のことを考えるとやはりペグは長ければ長いほどいいと思います個人的にはどんなに最低でも 25cm は必要だと思いますこの金具の部分ペグを差し込むところにへこみがありますこれペグのフック部分がはまるようになってるんですけどこれがあるのとないのではペグの差し込み具合が 23cm は変わりますもしこの小部分がなかったら絶対 30cm 以上のペグが必要でした こういった細かい手のこだわりがさすがタナさんだなというふうに思いました3個目は直まな板7980円です収納時の大きさは横 40cm 縦 12cm 高さ 4cm 重さ 920g です樹脂製の足を開いて上から差し込めばあっという間に足つきのまな板になりますキャンピ用ンのまな板ってたくさん持っていますがどれも結構使いにくかったりするんですよね小さすぎたり湾曲していたり形がいびつだったり大きすぎたり剣の形をしていたり ただこの直まな板はマジで普通のまな板なので家庭用のと変わらずに使えます大きさも結構でかいので大きめのお肉を置いてもはみ出さずに下ごしらえなどできますまた素材にアカシアが使われているので竹製に比べて重いですがかなり高級感もあります厚みもあるので硬いものでもガンガン切れそうです個人的に気に入っている点は樹脂製の足を使わなくても使えるということゴム製の足があるのでテーブルの上に置いてそのまま使用できます 荷物が少ない時は樹脂製の足を使ってそのまま使用したり大きなテーブルがある時は樹脂製の足を使わずに使えたりと汎用性の高い点がグッドですこの樹脂製の足はまな板に挟んで収納できるのでコンパクトにまとまる点もいいですねもはやまな板兼テーブルとして使用してもいいと思いますマイナスポイントは耐荷重が 5kg なので樹脂製の足を使ってカボチャなど硬いものを切るときは足が壊れてしまう可能性があります重いものを切るときは鹿置きで使用しましょう2点目はこの機構について 一瞬で組み立てできる点はいいのですがロック機能などはないため持ち上げるとするとこのようにすぐに折りたたまれてしまいますちょっと移動させようと少し持ち上げると食材がおじゃんになってしまう可能性があります持ちた時は両手でこのように持ちましょうこの問題の解決方法は100円ショップで購入したクリップですこれを真ん中に挟んであげるだけですぐに解決しました僕のように事故を起こしそうな人はこれをつけておくと事故を防ぐすることができますまたもう一点のマイナスポイントは汁物が苦手だということ 今回お肉を焼いたいんですけど真ん中の折りたたみ部分から肉汁が下にポタポタと滴り落ちてきましたただこれは直まな板が悪いのではなくて折りたたみ式のまな板は全てこうなってしまうと思いますこの特徴を知った上で購入するといいと思いますアカシアの木なのでお肉を置いて塩と胡椒を振るだけで何だか絵になりますねお肉を置いて野菜を置いたりしてワンプレートのような感じで使うのもいいと思います この木厚みが1 4センチでよく4 0センチもあって一般的な家庭用まな板と同じぐらいなのでキャンプ中なのに家のように使えるのがマジでありがたいですまな板に足をつけるっていう発想がなかったのでこれもさすがタナそうだなというふうに思いました今回の4つの新商品の中でなんだかんだ一番使っているのがこの直まな板です僕の動画の中でも何度も普通に使用しています サイズが A4 サイズぐらいあって大きめの肉とか魚でも置くことができるので気に入っているポイントです4個目の最後は自家テーブル6980円です収納時の大きさは横 40cm 縦 11.5cm 高さ 1.5cm 重さ 500g ですテーブルに使用する樹脂製の足は先ほどのマまな板と共通のものですまな板と同じく足に挟めばあっという間にテーブルが完成ですキャンプ用のテーブルはたくさん持っていますがどれも結構小さいんですよね ガスバーナーとクッカーとコップを置いたらそれだけでいっぱいになってしまいますなので僕はコンパクトなテーブルを2つ持って行っていました自家テーブルはソロキャンプ用のテーブルよりも少し大きめなのでソロキャンプにマジで最適なテーブルになっています天板はアルミ製で熱いものを乗せても大丈夫ですただ足が樹脂製なので熱々状態なものを載せるときは樹脂が溶けないように注意した方がいいと思います 足はこのように X の字になっているので置く場所を工夫したり長時間置かないようにするなどの工夫が必要ですマイナスポイントは先ほどのまな板と同様に持ち上げたら折りたたまれるということですこれは構造上仕方がないことなのですがどうしても大大大惨事になってしまいそうで怖いところがあります先ほど紹介したクリップを挟むと完全に折りたたまれることはなくなりましたが斜めになってしまいました同じく100円ショップで購入した針金を曲げて簡易ロック機能を作りました こちらの方が案外固定できていますただ完全にロックはできていないので持ち上げたり移動させるときは注意して動かしましょう僕が一番押したいのはこの大きさと軽さソロキャンプ用のテーブルってマジで小さいんですよねだから僕は日本一周する時もソロキャンする時も必ず2個のテーブルを持って行っていましたしかし自家テーブルであればこういったかさばるガスバーナーでも全てテーブルの上に乗るのでまさに僕が求めていたテーブルですソロキャンパーのためにあるようなテーブルだと思いました というこででかたしょうか東京クラフトさんの新商品4つをババッと紹介しました結構アイデアがすごい商品ばかりではないでしょうか個人的にはリフレクタターーととランンンハンガーマジで買えると思いますこの2つは色がマットブラックで統一感があるので2つ同時に使うとかっこよさが増すと思います 今回、組み立て方なども省いたんですけど、組み立て方が知りたい方は、たナチャンネルを覗いてみてください。概要欄に URL を貼っています。また、購入先も概要欄の方に貼っているので、気になるものがあれば、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。